皆さん、こんにちは。にまるさんです。今日はターマック SL7 の近況を紹介したいと思います。まずはサドルが変わりました。サドルがですね、S ワークスのローミンエボのミラーになってます。値段がまあ5万5千円と結構高いんですけども、一、ま、辺、あ、乗ってしまうとこの乗り心地の良さっていうのは、まあ、他に変え難いものがあるんで、 一、まあ、回乗っちゃうとまあ元には戻れないかもしれません。まあ、高いんですけどもおすすめのサドルになります。で、ホイールなんですけども追加で購入したホイールを今ちょっとつけてみてます。えー、アリエクスプレスで買ったスーパーチームっていうホイールですね。スーパーチームって結構アマゾンとかで見たりするんですけども、えー、まあ格安で売ってるホイールですね。 まあ、中華製だと思うんですけども、えー、こちらアリエクで6万円ちょっとですね6万円ちょっとで購入しました、まあ、カーボンホイールとしてはもうめちゃくちゃ安いんですけども梱包、まあ、もしっかりしてましたし、まあ、開けてみて思ったのは結構その質感が高かったですねでこのリム形状なんですけども、まあ、ジップの NSW というよりは えー、プリンストンカーボンワークス、あのイネオスがツール・オフ・ランスとかで使ってたプリンストンカーボンワークスの、えー、リムの形にそっくりですね。まあ、これが、まあ、あの実際の、えー、空力的にどうかっていうのはちょっと体感はできなかったんですけども、まあ、格好っていうか見た目はまあかっこいいですよね。で、えー、ロゴのところが、えーまあ、レインボーになってて、 まあ、これもか っ, こよかったですで UCI の認証のステッカーもついてますとにかくカーボン面リムのカーボン面はすごく綺麗ですねで作りが結構しっかりしてるなと思いました重量の方が 1600g ぐらいですねまあ50ミリハイトっていうことで言うとまあそんなに重くはないですね、まあ、軽くもないんですけども まままあまあかなと思いますで、えーまあ、乗った感想なんですけどもまあまだちょっとしか乗ってないんで本当にファーストインプレッションという形になるんですけどもまあ、もちろんそのいつも乗ってるラピーデ CLX と比べたら、えー、ラピーデの方が全然いいっていうかまあ、乗った時のその速さ的な感じとかその、えー、乗ってこう。 思わずニヤニヤヤしちゃうみたいなそういう感触の良さみたいなのは特になくて割合普通ですねまあ普通のカーボンホイールっていう形です、まあ、ただ、まあ、20万円前後の、まあ、有名なホイールメーカーとかの中堅からハイエンドに近い感じのカーボンホイールと比べると多分体感で差がわからないぐらいじゃないかなと思いますまあ値段差がまあ3倍から4倍ってことを考えると まあそのちょっとの差っていうのはもうほんと吹き飛んじゃうぐらいの差だと思いますで乗り味自体はどうかっていうとまあどっちかっていうと安定志向ですねそのキビキビ感はないですねまあ重さも多少あるしラチェットもまあ爪が3つのものだと思うんですけどもまああんまりその何て言うんですかね、えー、スターラチェットみたいにかかりがいいっていうのとはちょっと違うんでまあもちろん値段が安いんです そんなにそこにお金かけられないとは思うんですけども、まあ、普通に走る分には全然問題ないですねでまあえー、っとラケット音の方も爪、ま、が多くないんでまあ音数は多くないしお音の大きさもまあ最近 の, その爆音みたいな音ではないですねまあ普通ぐらいの大きさで普通の感じのラケット音になってますでまあ乗り味の方に戻ると まあかかりがいいってわけじゃないんでアタックとかすごいする人なんかにはまあ向かないかもしれないですけど普通に乗る分には普通に巡航して乗る分には全然問題ないですね何 ん, んですか普通のまあ本当に普通の他の20万ぐらいするカーボンホイールとかと比べて多分体感でそんなに違いを感じることってできないかなと思いますまあどっちかっていうと20万ぐらいのホイールと、まあ、ラピーデ CLX とかの違いの方差の方が体感では大きく感じると思います 本当に今現状でホイールは本当ラピーデー CLX とかがまあすごいよく感じてまあそれ、まあ本当ラピーデ CLX かそれ以外かみたいな感じでまあ他のと本当乗り比べても体感差かなり感じると思いますその体感差と比べたら20万ぐらいのホイールとこのスーパーチームのホイールの体感差っていうのは えー、そこまで大きくは感じられないと思いますまあ値段を考えると本当かなりお買い得じゃないかなと思いますまあ形もかっこいいしでまあクオリティも結構高くてで乗って安定感もあるしまあ重さもそんな重いって感じでもないんでまあ値段を考えると本当にコスパ高いと思います